るぜー現場のケ ツ, のさんケツの穴ここターミナルでは詰めかけた報道陣がハタ王子の到着を今や遅しと待ちかねていますハタ王子の宇宙船が到着した模様です今回再び江戸にいらっしゃったバカ王子ハタ王子です王国製のハタ王子がそのお姿をお見せになりましたっていう か, かお前だろトイレットペーパー買ってきてくれた はいよ。世の中には新聞紙をトイレットペーパーと呼んで暮らす貧しい侍だって。色ある。別、うん、の青いガキが偉そうなこと言ってんじゃね。えぞ。アイドルオタクがあなた、うんたと。もう手に落ちてたある。可愛 い, いでしょう。貞治今つけたろ。明らかに今つけたろ。申し訳ありませんが、うちのペットもらってください。結構イカに帰ってたで要するに捨ててっただけじゃねえか。貞治なら一人でもやっていけるさ。 あんたタダハルの何を知ってんのちなみに人を食べますちなみに鼻が伸びると人を食べます。下にいる白熊は人を食べます何やってんだそこは語尾はワンにしてくださいそこダその代わり飼い主が見つかり次第タツノには出て行ってもらうぞ女が言う可愛いってのは男は信用できねえんだよいいから撫でてみろちょっとまだ可 っていうか昼間からうるせえその春のやつが俺のジャンプの上で小さい方のデビューをしやがった、うん、お父ちんのデビューシングルにデカデカとデビューさせちゃってるよさいいかけ、えー、ほら動けこのデカ軍も製造機多分この辺りのはずだがな何やってんだお前 危ないですサダハル飼ってくれそうな人なんて想像いないっすよっていうか姉上これ犬だからそれどういうことよこれはなサダハルのためを思ってひどいよ銀さん女の子にはやっぱり大きな犬が似合いますよ銀さん襲われてるけど神楽ちゃんんんが物ともしてないんですよ、さこれ、神様のプレゼントある ちょっと買ってくるよええ貞春のことよろしくあるあ、ね、助かったおめえらかなんだ仕事もせずに真昼間からそいつは旦那の犬ですかい別に俺の犬ってわけじゃねえよその犬新選組で引き取らせてください<笑>危な、えー、なんだいうここれは犬神あ<笑> またコレクションが増えちゃったぞよんだいうンンンよないーそンンワりオリ カルシウムだ。俺も跳ねられたけどピンピンしてんじゃねえか。一日八百キロカロリー、塩分控えめ、予算一食三百円の割には美味しいわ。中村シーマ！うん。他の患者さんの迷惑なんだよ。ラップでもダメだから。何そのメロメロなリリック！いちご牛乳。何するんだよ！そんなにいちご牛乳飲んじゃ体に触りますよ。たまにはコーヒー牛乳にしたら。久しぶりに見たぞい。いちご牛に会おうな。 しごきに、あんたってよろずやだからな。つまり何、何バンジなんでもしてくれんの?。うん。再び。ジャイジェン教授の総会審です。すこのかんざしの持ち主を探してほしいんじゃ。は。すいの。人じゃ、男どもは、あの人目当てに、団子屋に通い詰め、わしもそうしたかったが、金もないし。何よりも、うぶじゃった。いい加減、こっちにいらっしゃいな。 いつもそこから覗いてたのそれが彼女綾野さんと初めて交わした言葉じゃ食べたかったんでしょでもみんなには内緒ですよ、うん、ああ団んを喉に詰まらせながらわしの頭を締めたのはわしは気力を振り絞って逃げた苦し紛れに引き抜いてきてしまった。 彼女のかんざしを握ってなわしの頼みを引き受けてくれればあんたたちにすべての遺産を残そう遺産ってスコムより偉いやのか知らねえの昔この辺にあったって聞いたぜお前たまったつけ払ってけよそれとフルーツ牛乳とエビカツサンドを買ってきてもらおうかさあどれ金だよ金金払えさあこの若者は金金金 嘆かわしい話だあのくそやろじじい俺は金ごときで老人の生きる希望を奪い去ろうとするかんざしの持ち主探しいちご牛心臓に治療不可能な病気を抱えていましたからねちょ、さっきなんか踏みましたよ気にすることないね結局誰も最後間に合いませんでした、ね、なんだなんだ君たちを。いちご牛乳は同士の約束だかんざしはきっちり返したからな見えるか 見えるともさやれやれいきなりどこに連れて行かれるかと思ったらあんたひょっとして覚えてたってことはねえよな団子でも食べに行くとするかいいや二三日家を開けることはあったんだが綺麗な娘だから何か良からぬことに巻き込まれているのではないかとなんかこう巨大な ハムを作る機械とかに巻き込まれている可能性がありますね警察に相談した方がいいんじゃないですかそんな大事にはできん知らねえよ、こんな女明らかに今つけたろそんな投げやりな名前つける親いるか兄さカグラちゃんに任せてたら永遠に仕事終わりませんよ小僧、どこに目つけて歩いてんだ肩にゴミなんぞ乗せてよく恥ずかしげもなく歩けるな めんどくさいからこれでごまかすことにしたいよハムなんかどれ食ったって同じじゃねえかクソが何？に反抗期おい宝が無駄にシーン使うじゃねえよあと俺やるからお客さんはあっち行っててこの辺でな最近新種の薬が出回ってな早くいつものちょうだいって言ってんじゃんもうてめによはねえよ豚女なんじゃお前ちょうだいあれを早く あパパッとやって帰るぞ夕方から見てドラマの再放送があるんだ俺だけは許せんというのが三つあってなライトしてんじゃねえか 処置が早かったのは不幸中の幸いだが果たして回復するかどう か, というかお前はこれを知っているか最近巷で出回っている天聖教と呼ばれる非合法薬物だ使用した者は皆例外なく悲惨な末路を辿っている俺の仲間が見つけなかったらどうなっていたことかやつらの主だった収入源は非合法薬物の売買による利益仲間がさらわれた獲くわけにはいかねえ今から俺がお前の左腕だ だからうちはそそううういうのいいいののらねねええんんんんんだだっっっててて俺たちちも海海賊賊にににににななななりてんだようちはそんなに甘いとこここころじゃゃま若捕トーブンスシュート。